は今日はこちらのホンダの NBOX ス, スタイルブラックプラスこちらの NA モデルになりますこちらの方はまだカーナビ等がついてなくてセットアップがされてない状態なので ETC もついてないんですけれども早速この車をお借りしましていつもお世話になっております某店長ありがとうございますで今日は この車をお借りして高速道路で走ってみて遠出したときにこの車に乗った印象についてをお伝えしていこうと思います今こちらヘアピンの区間になるんですけどやはりホンダの車だなって思うところはヘアピンでこのううような形でコーナーリングしていたときに非常にタイヤの接地感があって。 車の挙動がしっかりしていて、粘ってくれて、スタビリティが高くて、で、接待感を全く感じない車になっていて、安定しているというところ、そこがすごくいいなと、路面に吸い付いている感じがしっかりとあります、なので安心感が非常に高いドライブができるというところが、非常にいいなと思いました。でもう一つは ーボモデルももちろんいいんですけれど、こういった1人で乗る場合、特に車の乗員数、そんなに多く乗せる頻度がないよという方にとっては、NA でも十分かなと思いますそのぐらい十分な加速をしてくれますし、今、ちょうどメーター読みで100キロぐらいで走行しているんですけれど、あっという間に100キロに。 到達してくれる加速する時って通常今までの軽自動車ですとエンジンぶん回さないとなかなか100キロまで到達してくれないような非力な感じというのが一昔の軽自動車ではありましたけどこの車になってからはその辺が全くないですし普通にアクセルもパーシャルの状態ハーフスロットまで踏んで加速していけば普通に。 速度が乗ってくれるので旅行に行く時なんかでも快適に走っていけるそういった車になっていますで先ほどの一般道でのインプレッションの中でもご紹介したんですけれどもこの車はどちらかというと、まあ、この車を初めて選ばれる方もいると思うんですけれども。 ダウンサイジングとして選ばれる方も最近多くなってきているということで、普通車からの乗り換えの方が多くて、その方をターゲットに、こういった車に乗ったときに、不満のないような車の作りというものをしているわけなんですけど、まさにその辺の思想というものがしっかりと入っていて、普通の乗用車に乗ってから、この車に乗っても、全く不満というものが高速道路でもないです。 こういった路面の継ぎ目なんかでも車が上着いたり、バたついたり跳ねたりするようなことなんかも全然ないですし今、これアダプティブクルーズコントロールがついているので車間が広くなると加速し始めて前の車を追従していくようになるんですけれどももう全くそういったことも気にしなくてもいい。自分のペースで 定常で車を走らせて、まあのんびりと移動するということにおいては、非常にいい車だなということを、私自身、すごく感じます。ブレーーキキ自体も電動パーキング だからオートブレーキホールドがつくようになってより一層安心感というものが出てきて踏んでるんだけど車が全然止まってくれないといったそういった不安感というのも全然なくてドライバビリティとしても非常に高くなっているというのもあると思います今鶴ヶ島ジャンクションのコーナーリング区間なんですけどこういったところでもすごい車が安定していますしこちらは14インチのタイヤになるんですけれども。 それでもしっかりと踏ん張ってくれるし必要最小限の扁平タイヤを持っているんでタイヤの接地感というものもしっかりとダイレクトに伝わってくれますこういった合流区間においても 十分な加速性能を示してくれますしま、前ま今、トラックいますけれども、トラックのこの追い越しっていうのも、もうスムーズに追い越ししてくれるんで、もうこれで人乗せないんだったら、もうこ れ, これで十分かなっていうのが、私の感想かなっていうところになります。 あと高速道路の乗るとこうやって真っすぐ走っていると後ろが軽くなってタイヤの接地感というのが乏しくなってくるところがあるんですそうすると車の不安定さみたいなものを感じてきたりすることもあったりするんですがそこはさすがにホンダの車でしっかりとチューニングされていて、まあ、空力の影響というのもかなり考えて作られているんだろうと思うんですけれどもそこはやはり。 ススタイルプラスブラブック単なる見 た, 目じゃなく見た目だけじゃなくて、空洞実験というのもしっかりやっていて、後ろ の, 厚後ろの浮き上がり、車の浮き上がりというものも最小限にとどめて、レルルる人に近いような状態で、こういった高速移動もできる、なので、車としての安心感、安定感というものも非常に高いですし。 で今こういう形で車線ののステアリングの支援装置った形で、そうするとこうステアリング、路外の逸 脱, 脱機能がついているんですけれど、それがついていることによって、ステアリング自体もしっかりとピシッと前に定めてくれるような、そういった。 制御もしっかりと働いているので、ブリスト車のその修練性というものが高い高くなっているなっていうことも感じます。ロードノイズがすごく気になるところかなと思うんですけど、ロードノイズ自体もかなりこの車のこのクラスの車としては和らげられていて、タイヤはエコピアを履いているんですけれども、非常にロードノイズに対しても 優秀ですしそんなに音がうるさいなっていう感覚っていうものも全く感じないので快適にドライブできる車になっているんじゃないかなと思います。はいってことで今回はホンダの NBOX ス, スタイルプラスブラックこちらの方は NA モデルになりますこちらの方の高速道路でのインプレッションを出しました。当チャンネルでは 車のレビュー、それからカー用品、レビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になっていただけると幸いです。また、チャンネル登録、高評価いただけますと、今後の動画の配信の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは、失礼をいたします。